するしないそれでは今回のマーニャの匠ご覧ください何三曲一本馬開始です皆さん手配を開けてください が数さん親が続きました、そしてトップ面、はい、ですけれども2着目とはまだ1万点も離れていないハイパイがいいじゃないですかハイパイキングキハイパイパキングではないです、今までの見ててもそうです、はい、<笑>嬉しい、数万から入ったといってもこれまたスーロですか・いやドロドロじゃないですか、いや<笑>か あ, れんあまりそういうあのドリームだったりは追わない。 はないですすね現実的ななタイプなんです、ねはい、も, うこれもサブローマン、地位からもおかしくないあもうお泣きになられるお泣きになったらおかしくないですよ、ね、あーもう思考の中にはポンや地位が入ってるわけですねそうですね、うん、泣くってなったらどの範囲ですかというん、えてか、でも今ウーピン引いたんで、はい、ちょっとまた方針がかかってくると思うんですけど今はないですか、じゃなくはいや、今だと教えてください。これだと、うん あのやっぱ、あの泣かなくても上がりは取れるかなと思うんですけど、相当、ここを泣くとプレッシャーかけると思うんで、サブローワン、はい、サブローンチーして、くっつきテンパイに構えようかなと思ってます。そうなると、ドラ1個、さよならしてもいいってことですか、そうですね、あのやっぱ5800の勝点も大きいと思うんで、はい、5800、1本旗は6100点、ただ、はい、ただドラのくっつきにも構えられるじゃないですか、うんうんうんうん、こってそうですね、残しといて。うん だから現状今探ってる感じですねドラこれチーして数万残したらウーピンとロウソどっち切ろうかなみたいな現状出たら仕掛けるということですねまず、はい、これやばくない数ーワコですね<笑>いや本当に一度確認してみます数、ね、ーが場が二枚。いや普通に赤も切りますよくっつきでくっつきのあれで、はいはい、4巡目に親が赤を切りました、はい、かなりもう目立ってますね 大丈夫これ何がですかすくないじゃぜひぜひ出していただきたい<笑>幻のみたいなんこ で, でも今あれですかもうだってポンですもんねチーピンとかチーピンポンローピンとかですよね現実的なタイプそうですよねポンするポンするしないじゃな い, な い, ゃない、ね、<笑>そんなタイトルじゃないですけど<笑>すはい あ<笑>泣きましたチーピンオポンなんてリアリストなんでしょう<笑>そしてダウピン<笑>かなりこれもう威圧的ですよまあそうですねはい赤ウーワしかもこれ千五百とかの連チャンはなさそうとかな い, とい確かにそうか周りから見たらこれ500オールなわけないですもんね、はい、まあ想像の下目ですかはい思ってきた時が嬉しいですよねう タイヤにですね。はい、うん。でも現状でももうテンパ入ってる。さすがのドッポも受けたぞ。<笑>ドッポリオンが。ドッポリオ受けさせたぞ。でも今まで、ね、全部ハムかはほぼハムカれてんだからね。<笑>これだけ早い天敗が取れましたけれども。つも。つもったのはローソ。六千百オールです。タイヤをといとい三眼光ドラさん。 違うわ。八 8000… 千。そうですね。八千。百ホールですねす。なんてことでしょここで。八千の倍万ですか。はい。流れるように相撲が来ました。でも堅実的にチーピンはポーン。そうですね。あの。はい。 さすがにこれあの上がったらトップが決まるっていうのと、やっぱその100万上がるっていうのが目的じゃないんで、はい、トップはい、あの起きるルールじゃないですか。はい、特にあの M リーグルールなんてで、ね、リーグ戦と、ねはい、考えるとよりいいですよね、はい、はいい、まあるのが普通が、はい、今回の動画は4分で終わるということで、<笑><笑><笑>皆さんの手を見る価値があるのかどうなのかわかりませんけど、はい、開けてみますはいーえー、と敵ではございませんでした、皆さん。 まあそうです、ね、ちょっといいかなぐらいて ま, すもん、ねうん、まあやっぱこの仕掛けを受けてねあのぇで、はいまあ、がるです、ね、ここではさすがのドッポさんも下がるっていう<笑>異常気象みたいな感じで、ね、すぐに傘差して逃げていきました<笑> や, ばいやばかったちょっとやばかったですね<笑>、はい、といことでドランコ以上の魔物が潜んでおりましたはいさあ動画ご視聴ありがとうございましたなんと一気に5万9500点 親のレンチャーとなります。次回もお楽しみに。<笑>